はいおはようございますラスカルでございます今回の動画はね久しぶりに高野さんの本店にお伺いしておりますというのもね、まあ、もちろんこちらのお店は昔からもうすごくお世話になっているんですけれども今回ねこちらの限定メニューが販売するということで発売日よりもちょっと前乗りしてねお邪魔しました<笑>で今回いただくのがねこちらのメニューでございますやっべえ<笑>見た目の通りこれ煮干しをねもうごリッ りりに使っったメニューとなてておりましてこれちょっとね後ろにもう画面見えてるんですけどこれね限定販売1日予定ですがこれをね1日で全て使い切るともう元々のねこう濃厚なスープ豚スープに負けないぐらいね煮干しをぶし込んだもうめちゃめちゃギリッギリの濃いやつになってるらしくて今回はねこちらのラーメンを頂 い, いていこうと思いますそれでは早速いただきますちょっとこれスープが やっば<笑>二郎系のお店の色味とか濃さじゃないよねこれ。<笑>見た目はね完全に煮干し屋さんですね<笑>ちょスープからいただきますおー社長めちゃめちゃ煮干し<笑>社 長, <笑>社 長, <笑>社長<笑>すごい すげえやばいっすねこれめちゃめちゃ濃いこれ、ね、そうですよね高豆さん特有のこの濃い豚のスープがあるから煮干しはねめちゃめちゃ濃いんですよただえぐみとかそういったその煮干しの嫌な部分っていうのがうまくねまろやかになっているので濃さと旨味みがねすごくバランスいいっす あめちゃめちゃうめえわよいしょちょっと麺いこうかなこれそしたらこんのうーわうまそうめちゃめちゃスープが絡んでる麺をいただきますよっよいしょいただきますあれ やっぱスープだけいくとだいぶねこの具材の濃度が高いのでどういうバランスでまとまってんのかなと思ったんですけどもともとこのね高野目さんんの麺ってすすごいい個性が強いんですよかなり小麦の香りとかで、もちもちしてるんだけどわしわし感もあったりとかしてそのね個性の強い麺にねぴったり合ってんのねこれ。 うまっで、今回は実際のね販売の前に頂 い, いてるのでチャーシューは普段出しているバラ肉なんですけれども実際にね販売にする際にはもう低温のレアチャーシューを使うらしいですう ま, っ、うん、まこれ<笑>うまいっすねこれ。 スープ飲んじゃうわあぁーこれ背脂揚えていきますこれ背脂とこの岩のりとうまうん これだったら、収にできちゃう、うん<笑>はいち。うん。うん。あ、これ、マジでうまい。 前あの蒲田で撮ったときにすっごいコメント欄で言われたのが「高カめさんだけなんかラスカルさんちょっと偉そうですね」って言われた喋<笑>ってるときみんなに伝えたいもう創業以来の飲み仲間だからって言いたいうまフフ、うん でも不思議とこれ煮干しめちゃめちゃ濃いんですけど塩分のねバランスがねすごくちょうどいいです醤油のその返したれなんかも普段とは違っていろいろねだしとかを加えて丸みをね出してるらしいのですごく味を調整された一杯になってて本当にうま い,、うん、いやこれ食べないのもったいない本当に。 まあ、ちょっとね、この味変アイテムにこちらの生卵に煮干し粉を混ぜたものをいただきましたかなりね濃厚なんで普段のねラーメン食べてる時とかと一緒にねこのつけ麺風にちょっと食べてみましょううんよしこれ見えますこれあーうまそうあうーんうん あ、めちゃめちゃうわ、ま、うまい<笑>これ、めめちゃめちゃゃうまいっすねこれ、絶対みんなに試してほしいうん丸み<笑>は増すんですけどその、煮干しの嫌な部分が増えるわけじゃなくてただただ香りが増えるだけなんで余計にやっぱ苦手な人でも楽しめる煮干しになりますねこっちの方はこの限定やばいっす ね, ねやば い, <笑> い, いよいゃん うんなんかほんと最近幸せなことにこのラーメンの動画を撮るともうほぼ好みのやつしか当たってなくて結構今最近は幸せなラーメンライフを送ってますね<笑>。 あと開始 15cc ぐらい足すだけでつけ麺もできそうだしねあつけ麺も、ね、やるんつ、ね、け麺もやるのちょっと皆さんあの今回のねこの煮干しのラーメンが好評だったら次あのいか煮干しを使ったつ、ね、け麺もやる予定らしいのでもう絶対食べに来てください個人的につけ麺が食いたいんでそれも<笑>もう絶対やってほしいからみんなね食べに来てください<笑> うん。 沈んでなくなっちゃった一キロ。<笑>うん。重く感じる量で食べてると実際は全然重くないですね。うまっ。じゃあこれもうちょっとなんだかんだ最後の一口でございます。 うんうんうんああうまかったしそうでしああ う, うまかったはいということでね、えー、ただいまこの限定のね煮干しのラーメンいただいてきましたが もうねマジってうまかったです本当煮干し屋さんもう専門店にね負けないぐらいうまいラーメンになっておりましたでこちらのね限定メニューなんですけれども5月のね23日の日曜日朝の6時半から400食限定で1日だけね販売する予定となっております是非ね予定が空いている方はこちらのね高野目さんの本店でこの煮干しのねラーメンを是非食べてみてください本当にね もう二郎系のお店が出す限定のレベルじゃないので煮干しをね普段食べない人から煮干しが大好きな人までねもうみんなに満足いただけるすっごい濃いうまい一杯となっておりますまたねこの高のめさんの一番の魅力っていうのはもちろんね普段のラーメンものすごく美味しいんですけれどもかなりね社長さんが結構おおらかというかもう懐が広くて各店舗のね店長さんがまあ作りたいって言った限定メニューを 作らせるみたもうね、ここはね、高の目さんの一番いいところ、本当に、ね、何回通っても美味しいがね、もう飽きないお店ですので、ぜひね、この限定に限らずですけれども、この高の目さんでね、美味しいラーメンを食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。 編集できる日1日で終わるかな<笑>間に合うかなやばいな<笑>、えー、帰ってたら今日すぐ編集だな寝れないな今日これ<笑><笑>